令和元年の今年は百花繚乱をテーマにそれぞれの花を大きく咲かすべく願いを込めて踊りますそれではお心拍子円の皆さんです会場の皆様こんにちはお心拍子円と申します日差しも強くなってまいりましたが元気な踊りでうん頑張れ お心拍子、エン 何 日を重「道たって」 舒望<音><音><音><音>